はい、駅からバスを乗り継いで迷いながらようやく末町の C11 の257号機訪問にたどり着きましたやはり。 置くとか穴が開いてるとこはないですけどっとあっちょっとこれはキャブの方がだいぶ傷んでるようですはいこれがこの機関車の案内板になりますねまあとりあえずライトは 残ってるようです、はい、こちらが非公式側ですね、はいこちらもま、そろそろ レストアをしていただきたいもんですねまだここらへもボロくなってるんで、はい、腕敷式信号機も保存されております以上、末町の山の中からお送りしました